ゲスト審査員のフィギュアスケートの羽生譲さんは羽織袴姿で審査員席に座り、トップバッターのシクストーンスのパフォーマンスから楽しそうに体を揺らした。隣の黒柳徹子がコメントを求められた際にマイクを持たずに話し出すと、とっさにマイクを差し出し、フォローする場面もあった。羽生さんは2014年措置、18年タイラー・マサゴリンを連覇し、 7月にプロ転校した。11から12月には自らが総合演出した単独アイスショー、プロローグに出演。来年2月26日には東京ドーム公演、ギフトが控えている。紅白の審査員を務めるのは7年ぶり2度目となる。高知新聞社。ハブさんと東和薬品 CM で共演している黒柳哲子さんと、紅白歌合戦。 審査員でご一緒に共演しているのを見れて楽しいです。プロ転校して今年はいろんなところでハブさんが見れて、紅白歌合戦にも出演されて、いろんなハブさんが見れて、とても楽しかったです。紅白歌合戦、審査員出演、楽しんで良いお年をお過ごしください。今見ています。ハブくんがずっと笑顔で楽しそうにされているのが嬉しいです。 心から楽しんでいるのがわかるし、出演されている歌手の方も、あんなリアクションをしてもらえたら嬉しいでしょうね。番組が始まった時、真っ先に審査員席とハブ君を探しました。徹子さんの隣に座っているのが見え、きっといろんなお話をされているだろうと思っていましたけど、徹子さんのお隣で海外宿を世話しているのがまた彼らしくて、年末に和ませてもらいました。 紅白、久しぶりに見ましたが楽しいですね。あえて期待しないようにしていましたが、袴姿、本当に凛々しく、うるわしく、嬉しいです。女性でも、不思議なもので、ドレスは着物の奥深い華やかさには勝てません。まさに、羽生結弦の存在が、美しい日本の自然や国土を象徴しているように感じます。羽生結弦の周囲だけ、月明かりに照らされて、 空気が深々と澄んでいるような、そんな不思議な道足りた気持ちになりました。黒柳哲子さんに、さっさっとサポートできる気遣いのできるハブくんが横でよかった。ついちらちら審査員席をテレビで映ると見てしまうのですが、その他の時にも盛り上げながら気遣ってる背中が見えました。ハブくんの服装、とても似合いって素敵です。ハブくん、 これからも紅白を楽しんでくださいね。ハブさんが楽しんでいたのが嬉しかった。今年もハブさんにとって幸せな一年になることを願っています。また、次はどんな映画に出演していただけるのか。期待して待っています。これは私個人の一つの願いであり、夢です。それほど、殿、利息でござる。ノートの殿様役が、ひときわ光り輝いていたので。 ゆずくんは清掃で感激。国民栄誉小児小児に着用していた人間国宝の方からプレゼントしていただいた仙台平の袴がお似合いです。こんなところも日本人らしさをきちんと伝えてくれているゆずくんは本当には誇らしい。ハブさん審査員頑張ってください。なんだか私の方が緊張してしまいます。やばり着物姿は素敵ですね。むすびげんくん。 和の服装でお似合いです。日本文化を象徴してくださり嬉しいと共にかっこいい。これからも国民のためにいろんな分野で姿を見せてください。良い年をお迎えください。この写真の日本画のような美しさ。アスリートで表現者で知的なエンターテイナーでもある。綺麗な方ですね。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。